気になる猫背や首のこりお腹も気になるしまんねん反り腰この動画1本で解決します腹筋ができない人や運動が苦手な人足が気になるからスクワットしたりお尻が垂れてるから筋肉使ってみよう実は全部ダメなんですお腹周りの筋肉がズボラ筋になってしまうと だるま落としでいう並んでる腹部の部分が前や後ろにずれてしまうと上も下もずれてしまって体がぐにゃぐにゃになってしまうんですまずは真ん中を位置を整えていくと上も下もきれいなバランスになって気になる部位は変わってきます一緒にやってみましょうまずは膝を折り曲げた状態で腸腰筋を伸ばしていきます膝を折り曲げて。 おへその右側伸ばしてる感じがあればマッチリですソ時計部の方とかねさすってあげるとちょっとリラックスして筋肉がよく伸びます足首つりそうな人はね足を横に出してください反対も同じようにやっていきましょう 走りながら筋肉を緩めてみてみくださいまずはズボラ筋をストレッチしてから少しずつ筋肉を使っていきますあまり使われてない筋肉はいきなり使おうとしても動かないのでまず伸ばしてあげて使うことが重要としてはバッチリです を曲げてお尻を持ち上げた状態でへそ下をちょっとさすってください内臓下水やね下腹ポッコリの人はおへその下にねなんか膨らみがあると思いますこの膨らみをねゆっくりほぐしてあげるようなイメージです押して柔らかくするような感じです ペースでいいですからねはいオッケーお尻を上げた状態で膝を抱えて降りる上がる腰の筋肉をね伸ばしながらももの裏とお尻のエクササイズ三つ同時にねできてます 結構辛いですよね。このね、片足でね、体持ち上げてますからね。はい、反対足の下に行きました。もも裏結構きますよね。このね、れ足だね。ちょうどここにあることでもも裏を尻にね。 やすいんです足伸ばすとねあんまりね負荷がここに来なくなるのでここの位置がねすごくいいです<音楽>オッケー。今度はね足をパカッと開いてこれで止まっておきましょう時棒をねち擦りながら。 足の力を抜いてしっかり開いてくださいできればたまにね腰をねペタッと床にみつけるようなイメージで骨盤をちょっと起こしてみてください o 今度は片足だけ 血が伸び倒して、止まっておきましょう。反対の足はまっすぐです。もし、きつかったらね、たまに少し緩めて、また押さえながら、繰り返してください。伸びてる部分はね、さっするとしっかり伸びてくれますからね。 ね、しっかり腰回りの筋肉をね下に引っ張ってあげると骨盤の位置やと思いますからね腰漬解消にもすごくいいですよ。 もし足がかかりにくかったらもも裏持って近づけてください。 今度は片足床ついて片足持ったままこういう感じ足の力で体を起こしてみてください少しずつね腹筋を使う意識ができてきますからね腹筋が苦手だよっていう人もね最後の方できてきますよ 反対も一緒ですグイッとおきましょう反り腰の人はね腰を丸めるのが結構難しいと思うんですがちょっとずつこうやって段階をね進んでいくと腰が丸くなってお腹に力がね 入ってきますぐにね。よりをしがらって頭を持って起きます。 反対も同じようにいきましょう振りながら上がっていきます 片足上げることでね、腰が丸くなりやすいですよね。え、そこまね、両足でやってみましょう。 止ままでしましょうやっぱり前屈がかい人って腹筋がね苦手な人も多いんでここで前屈をしましょう。 全身の筋肉の血流をめ1回上げて筋肉の緊張を緩めていきましょう。 腰が丸くできて上手に起き上がれたよ腹筋できたよっていう人はグッドボタンとコメントで教えてください。